魔族のシャドウミストレス優子です。いつか立派な魔族になって魔法少女のモモを献族にしちゃります。何だその顔は。